真の調和を保つ者は幾年もの先を見抜くことができるというが全ての調和を乱し者は一寸先をも見抜くことができぬ一歩一歩進むのだ気を抜くでない一寸先を感じ取り己が選ぶべき道を知れ 息を満たし、放つのだ。己が心を開け。邪念を沈めるのだ、広木。侍ならば心得よ。幾度も同じことを繰り返しております。先生、何故にこうもせねばなりませんか。侍とはいつまでも型を極めようとするもの。さあ、邪念を沈めよ。 息を満たし、止めよ。向かい合いし者の意図を汲み取るのだ。気を散らせば死を見るぞ。今一度、初めからだ。はい、先生。手ほどきするは学ぶこと。故に今日は、我が先を行こう。間合いを開けよ。 しかと見よおのが身につけし技を見せてみよ広木さっ<笑> 目を離すでない。言っときたりとも相手に背を向けてはならぬ。刀を振ることしか知らぬ者の先は見えておる。守りを固めるのだ。防げ、広木。防ぐのだ。相手の気力がそがれるのを待つはおろ。若<音声>者のすることぞ。風のように動け。 さすれば刀に囚われることはあるまいこんにちはここまでだ妙日をは。 三十郎様一大事でございまする広木ここにおれされた修行を忘れるでないぞおのが死に従うのだ常にな広木無事でおれ方の殿我々はどういたせばよいでしょうか父上があれほど案ずるとは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 先生はいかなる時も稽古を立つことはありませんでした何か気を悪くされたのでしょうか何をおっしゃいますろき殿あ な, あなた様は父の自慢の弟子でございます何年言ったらわかるんだよ 殿愛子様へ一つ手土産でもいかがかなサバアサリスズキこの老いぼれの荷車を動かすのをお手伝いいただけませぬか三十郎様がかけてきたのに仰天してしまい溝にはまってしまいまして。 名の荷が道を塞いでんだよ耐えかねることを耐えてこそまことの忍耐じゃ拙者はああいことのはその<笑>お顔が赤くなっておられますよ今は先を急ぎましょう 美味しそうではございましたがこの老いぼれのに承知いたしました先生はどこへ向かわれたかご存知でしょうか片付けのございます三十郎様はものすごい速さで上に上がっていかれました門の外で何かあるようでございますな はたじけのうございます何を気にかけているんだいこんなとこじゃ間違いねえ、ね、早道がございます通ればことになるやもしれませんがされどお咎がめになる先生もここにはおりませんそれほど厳しい父ではありませんきっと父上も ここで何をしておるヌスットどもがヒロキだなお急ぎや<笑>また振られちまったよ、兄貴今度は何だってんだ俺は相手にやったんだ。のけけんじゃ勝負ごとは、おいついてねえな。 いかにも、先生がいらっしゃるところに違いありません急ぎよ逃げろ逃げ ろ, 逃げろ何者かの襲撃です、ヒロキ殿それが故に、支柱をあれほど急いで拙者から離れませんよ 先つら見つんな中におるよ いけません危ないございます核のごときやからなど尻も及ばぬこの村のすべての小道を存じていますどうか人目のつかぬところへあなた様に何かあれば先生に会わす顔がございませぬそして拙者は拙者は広木殿お行きくだされ案ずることはございません どういかにしてわしを止める気だ拙者は侍じゃ んっこいつを楽にしてやる。<シ><シ> 者の夫は誰だしててだろう拙者は侍者ああああそうかい先生からしかと手ほどきを受けたのだ迎え撃つ備えはできておる武器を置いて逃げるんだな構造げはせぬ。これは拙者の誓いし務めじゃならばよみへ行け愚かなはパカーこの犬が No! Oh、ah. no... Ugh! 何やっもねやっ<笑><笑><笑>に<見>たりなんだ逃げられる地ちにお逃げください。<笑><笑><笑><笑> あ, <笑><笑><笑><笑>あなた様は守り神様の化身か何かでございますかかたしけない色木様三十郎様をお探しなら戦国この前を駆け抜けていきなされました<笑><笑> おめえら息をつけ の多くが燃やされ多くの命がやつらの手にかけられておる先生がとめてくださることを願う相方のとのがしてあればよいかああなっなてこった こいつらクシュはーももつは命がいや、うん、っは来てくれるんだい。ああ ハンギョきを背中そこの木を持ってこいあよせ<笑>まだ来るぞ。さえろ抑さえろ<笑><笑><笑>はっ 頼む腰を抜いてやるに決まる 放っておけ死ね、をしをって、ええ、やつらが退いておるこれは先生の行こないか こ, ここにおとどまりを されど先生はご師範様はわしらを守るために刀を抜かれました手柄のために命を投げ捨ててはいけませぬ拙者は死を恐れませぬ先生の助立刀をすれば 田中年葉もいかぬ小僧の手に我が折より幼し我が我が父を討ち取りし時よりも参れ刀さばきを見せてみよ小僧恥さらしめが。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 守るとりかしこまりましたたとえお主の命がつきあてようとも承知いたしましたよし愛子を頼んだぞ父先生の名を汚すようなことはしませぬ 術使いの如し武将まだどのようなものかわからぬそしていかにあのような軍勢を集めたかも明白なるは残忍で容赦なき悪であるということ奴の手下は山から影のように密かに現れ二つの村があったところには血と灰だけが残りました大官所の助けは間に合いません奴が上川村を取れば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 何者かが門にいて助けを求めておりまする。入れてやれ。鬼じゃやつらは鬼じゃいずこのお方か。何者にやられたのです。教えてください。亡者の目をした者たちがいずこからか急に現れ。やつらの大将はただただ見届けておった。やつらがわしは神川村の者だ。 何人かで林の中に逃げたが鬼どもが追ってきよったわしの家の者はお悔やみ申します誰か茶と米をこのお方に今すぐにやつらを撃たねばあの村の定めは我が村の定めお行きくだされ敵は姿を現しました 私は守りに備えますご分をお祈りいたしますあなた様先生の名を汚すようなことはしません